これ結構でかいですねこんなでかいのに昨日まで知らなかったっていう、まあ、それを置いといて今日はこのお寺見ていきたいと思いますじゃあイントロレッツゴー p a y s t o 皆さんこんにちはタカですえっとですね今日はこのお寺来てますでここなんですけどもバンコクの 応、え、急、ー、周辺エリアにあるワットサケートっていうお寺ですね、ツクツク通りますイェーツ<笑>クツ ク, ク通りよはい、それは置いといてですよで、このお寺なんですけれども全国王だった時の二番厚貨幣あるんですけどもその二番厚貨幣に描かれていたお寺らしいですで、このお寺についてちょっと調べてみたんですけれどもまあなんかね、あゆうた王朝時代に作られた結構古いお寺みたいで でね高さは、ね、8 0メートルぐらいあるらしいですねまあ、見てるとすっげーでかいんですけどもでこの、えーまあ、上からは、まあ、一応そのバンコクの景色を一望できるっていうスポットらしいです結構良くないですか当然ねアユタヤ王朝時代に作られたお寺なんでねあのエレベーターなんてないですよだから階段を334段あるらしいんですけどそれを登っていかなきゃいけないらしいですこの暑い4月の中334段の階段を登って上まで行っていきたいと思います でねちょうどこんな感じの綺麗なお寺なんでその綺麗な映像を撮影して皆さんに1分間のイメージ動画見せていきたいと思います1分間だけお願い1分間だけ見てねじゃあイメージ動画行ってみましょうレッツゴー はい、ということで、頂上来ました、割とすぐ着きましたね、多分ね、10分ぐらいですかね、全然疲れなかったです、はい、まあ、今が夕方っていうのもあると思うんですけど、でね、50バーツなんですよね、一応入場料が、で、その50バーツの価値は全然あると思いました、なんかね、景色結構綺麗だし、まあ、バンコクってそのワットポーとかワットプラケアとかワットアルン、三大寺院って言われるのあると思うんですけど、それと比較しても、ここ結構いいですよ、うん、むしろ僕ね、一番好きかもしれないです。はい まあ、そんな感じでねぜひ興味ある方は来てみてくださいという感じで今日は終了ですまた次回お会いしましょう Peace